阿蘇医療センターだより番外編医学生インタビュー実習として阿蘇医療センターを訪れた医学生のインタビューをお届けします。すごい充実した3週間だったと思ってます。医療スタッフさんがえっと快く迎え入れた。迎え入れていただいたことが。 やっぱ印象的でした、うんえー、と受け入れ体制もしっかりとされていたかなという印象でした阿蘇、うん、はもっとなんか古い施設とかでやられてるのかなと思ってたんですけど、えー、とすごい設備とかもちゃんと充実しててきれいで<笑>びっくりしましたやっぱりそうですね 心, 心臓カテーテルで見てすごい速さで、うん、速さと正確さ、うん がすごかったなと思ってます。うん、と、他はえっと外来とか。でもえっと患者さんと接するのあの 地, 地域の方言とか交えて、うん、接されてて、うん、その外来終わってなんか江川で変えられていくのが印象的でした。うん、も, うもう少しなんか設備とかもなくて、うん、あの医者とかも。 あんまり足り足ててないっていっう感じのイメージが医者はまあ足りてないっていう感じだったんですけど他のところでは全然、うん、いいイメージに変わりました今まではその地域医療というのは全然かん考えてなくてですね頭の片隅に歩かないかぐらいの感じだったんですけどもっとなんか身近なものとなってその。 これからの実習研修医の時とかにもちょっと ず, ちょっとずつですが暇な時に考えていきたいかなと思っております、うん、スケジュールとかも一応ありますがあの自分がやりたいことを言ったらあの柔軟に変えていただいたりとかもしましたので、うんえー、とそちら、えー、と自分が見たいところとかもう全部の施 設, 施設の中の全部の ことを一応見せていただいたと思うんでそんな感じで積極的に見学していただけたらいいかなと思っています